孟子たちの武勇は春に集ったた義軍を圧倒したこれにより葬儀は楊州から完全に駆逐されるさらに葬春の先に広がるのは予州の平原古来その地を制する者が天下を制すると言われた中原であるこの平野を駆け進み曹操と私有を決する時は近い。 孫悟は若き当主孫権を中心に結束し息を高めていたしかし傭州平定から数ヶ月の後西から嵐が巻き起こる盟友劉備の軍が突如踏進孫権領する後悔へと迫ったのである明らかなる敵意と不確かなる動機そこにある真実を確かめる間もないまま 孫悟は防衛の陣を敷く陸村、関東、郊外、連氏が乱世の巨実に立ち向かう 姫が望むはずもないおとと次第によってはただでは済まさんぞ果たしていやしかしこれはなあなあリクソンいや取り込み中なのはわかるんだがなああ関東殿 えっ、ー、と何でしょうかその食の動きにおかしなところがあるんだろうはいこの騒ぎどう考えても食に利はありません孫悟は慶州で譲歩し合臂も攻めました言ってしまえば職に都合がいい存在です お前結構いやまあいいかそれらは皆な中攻略を考えてのことですならば孫悟とことを構えるはずがないこのような騒ぎは無意味なのですなるほどなでどうする当人たちに聞いてみるかはい。 向こうが応じれば、ではありますがなんとか、対話を試みましょうこの騒ぎの真意を問いただします職本人へ向かいましょう職、何を考えとるのやらこの後次第によっては、ただではおかんぞこの騒ぎ、姫様の本意ではないはず できるだけ早く穏便に収集しなくては策を披露するまでもない一気に蹴りをつけよう やがったな、裏切り者ども。よくもぬけぬけと姿を見せられたもんだこたびの不義感化しうる者ではござらん覚悟してもらおうこれでは対話になりませんねでは力づくで冷静になってもらいましょう 見習わなければすいません少し落ち着いていただけますかこちらには全く事情が飲み込めないのですがどこまで調べくれる気だ姉上が孫悟に帰った兄者を裏切り我らと戦うために姫様が まさかそんなことをうちの軍師の手紙にあったんだよだから先手を打てってな諸葛亮先生 い, いえありえませんねカウントョウやはりこれは何者かの策ですバカ殿は一体敵 襲, 敵襲です どちらもっちの敵だ両方ですね皆さんお揃いね手紙を信じてくれたようで嬉しい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 あこずるいと ありがとうございます。では私たちは本陣へ急ぎましょう中央の高台の守りが薄い様子ここは拙者にお任せあれば天霊東部の拠点が一つ銀に落とされました 敵は着実に立ちはだかる者は我が武で投げ払わ で、当面の危機を免れたようですね。僕とは二重三重に巡らせるものよ。俺が中央を立ち会ってくれるわ。見事な部勇拙者出直して参る。激唱打ち取ったわ。な、なんと。おやつら中央の高台を取るつもりか。 さすがフフッ五の軍師はどうあがくのか見守る。 順調に進むでしょう連盟本家様の軍が到着いたしましたおおやらいでか の者どもよ尊者 の, の力思い知れ尊権様、大変頼もしいございます私も全力をもって戦いましょう、うん、ああ尊権が自ら来るのも尊はしないわその首私がもらってあげる 今こそ私たちの武勇を示す時、さあ、皆さん共に続きましょう。 バイロドオナルかららの刃に手打ち果たんさんめな大したも の, だの当てにさせてもらおううん打開できそうにないか母の勝者 ヒコーラの死ここで立たせてもらう消えてもらおうか。 やってると思うぞ 次の本陣を攻め落とすと。お見事です私も見習わなければここは私が出るしかなさそういざ参るぞ<笑> かはしないわえお見事見せつけてくれますな やめなさる。<タッ> 孫敬殿諸葛亮から敵の策を知らされ兄弟たちを止めるべく急ぎ来たのだがそれで自ら出向いたというのかいやそこが劉玄徳たるゆえんか孫敬殿このような騒ぎの後でぶしつけたが今後も我らの命 結び続けてくれぬかああそうできればありがたい遺憾<笑>を図るということはそれが脅威ということより一層の連携がなれば義にとって重圧となるでしょうねハハハハだのう 今までは力を借りてばかりだったこれからは我らが孫悟の戦に協力させてほしいはいどうなさいました姫様こうやってみんな笑って乱世を越えていけたらいいなって 諸、ね、の突然の進行は五色の罹患を狙う葬儀の謀略だったリクソンら少子はその勘地を打ち破ると義の先兵を撃退する劉備と孫賢はその命を新たにし打倒葬儀を誓い合ったかくして後方に何らの憂いもなし 孫権は魔王ををず中限攻略の大規模な戦線を展開する孫は劉備の軍と連合し高架から北進孫策らは呪春から魏の防衛線を破りつつ序南での合流を目指すこの時大凶小強らもそれぞれの夫の身を案じて従軍を決意孫権の軍に合流し 孫作や周宜らの待つ序南へと向かったそこへ孫悟の結集を阻止すべく葬儀の軍が奇襲を仕掛ける大凶小共孫少工蓮氏が今臨前と深夜の戦場に立つ。 様はじゅでお見事に戦われたそうですですが私まだお体のことが離れているとやっぱり心配になりますねだからできれば急いで進みたいです リビ様皆様が孫権様を中心に動いておられますこれこそが孫権様のお力でしょう私はそれをとても嬉しく思います の進路を塞いじゃってるわ我々がュンの兄上達と合流するのは自命向こうはその前に打ち払いたいはずだそっかじゃあ他の道を進むのはこれは一気火星に巨匠までを狙う電撃戦最短距離を最速でかけねばならん しかないってことねでも玄徳様た達はまだつかないわよね職軍の体制を整えてから進むって言ってたしうんつまり我々は貨幣だ危険は承知だが今は進むしかあるまい<笑>兄様きっとびっくりするわよ私たち結構いけるんだからねっ勝 早くしゅ様のとこに行かなきゃみんな、張り切っていこうこの地を駆け抜け、ジョナムを目指すみんな、足を止めるなソウ様とサクニン様が待ってるわ張り切っていくわよ早くしゅう様に会いたいわ邪魔すル的な赤やっつけちゃう 相手で戦場は戦場超分艦全力にてお相手捕まっつるこれはいつになく華やかな戦ですねでは私もより華麗に参りましょう義軍ねやはり兵を進めていたかやつらを倒さねば先へは進めるか このショだというかどのようなというかああ？今私のこと馬鹿にしたでしょ。すごく強いってさ。赤ちゃうもんもね。 戦場で分を祈るとよし周囲の敵は知り避けたな急いで山を下るぞ ないだろうか 呉先生よ 生い茂がよい 道を乗り越えたかよし、行くぞもう一息だなんだ、これはトラか敵の罠ではないようだが…うんなんだろうこれ…トラちゃんも、ま、ったり動かしたりできるのかなここでお引き取りください戦の音色、巨匠へと響かせはしません これほどの兵を潜ませていたとはなかなかに厳しいのだいや待て先ほどの演我らで使えるのではないか巨匠へ攻め込まれては早期の危機ゆえそれがしがキコーらを止める追いつかれては面倒だな 奴が追いつく前にここを抜けなくては。 がここで命運を立ってあげる。 ひとまきを覚えていくおくお遊びはここまでそろそろ観念していただきましょう あなたの運にリアルブジェルもう少し落ち着きながらも笑うでも何よ失礼よ連続さんは元気でいいって言ってくれるわあらお子さまもの大都督様はかっこいな駿河さん 出てきたかだが彼らは決して引くわけにはいかない激を連れたままはカニエたちと交流はできんあツらを迎え撃つとうん見事だその調子で奮戦せよ Moe!、No. のよしジョナンへ向かうぞ愛する者 の, の夕日のため愛しき者と共にあるため美しき花たちは深夜の戦場に麗しく咲き誇った。 棋新キラの率いる義の奇襲部隊は撤退孫賢は戦闘による遅れを取り戻すべくジョナンへと進軍を再開する一方樹春方面軍は一足早く樹南へと到着樹南の地を牽守する芝一族の軍と対峙していた芝一族 芝居をおさとし知略をもってなるかもその防備を破るにはそれ以上の知略と武勇を要するそこへ高架側の本体から先行してきたリクソンらが合流本体の合流を前にしばしの壁を破るべく行動を開始するリクソン、ロシク、リョモそしてシ ョ, ョが 全力で戦いましょう 本体が合流する前に、芝一族を潰す<笑>できないこともないが、かなり厳しいぞ。ここは、か地にたけた芝一族の守る地どんな仕掛けや伏兵が待っているのやら。ロシクドのとリクソンとの戦線か。これは、心強い限りだ。 俺も自由のすべてをかけて当たらねばな。なんだか私だけ早く着いちゃった。三ケン様やお姉ちゃんは後から来ると思う。もうすぐここにみんな集まるんだよね。<笑>すっごい楽しみ。 が見できたのかはい殿の命により参りましたロシク殿両毛殿ともろもろ整えておけとそれだけ心が熱いということかよくやっているようだなリクソンいえ私など若輩でまだまだ学ばねばなりませんうんならば今は 芝居地族に教えを請うとするか芝居地族義の重鎮ですか彼らがここ序南を守っているのですね俺たちの合流地点は読めていたのだ向こうも相応の準備はできているだろうななるほどではそれを上回る策で破るまでですね 注意深くかつ迅速にだできるな陸ン。お任せください陸白ン、全力を尽くします芝一族を破り序南一帯を制するぞ敵は知略に長ける注意を怠るなよ<音> 戦馬と入ってきおったわ今後とじ、奴らを分断せよ分断されたか、仕方ない各軍、そのまま進め後で合流を試みるぞ 首を芝居様に届けてやる。早くこの部屋を出しなくちゃ。 起動し風で押し返すのだ 打ち取りましたその勢い誰にも止められますまい これで風も矢も止んだかさて、時を取られた分を取り戻さねばなか、この田舎武者め停文せよ追いして敵を撃破する<音>まずい招き取られてしまったか す, すいませんが、これ、お返しますよ 早く龍馬殿を援護しなくと任務だ火炎車を起動せよ不甲斐ない味方を持つと大変だ私がまとめて始末するためになるしよ 気がいかに来ようとも闘争それは自分の任務だ今で一攻破だ。敵もなかなかに盛況のようだなこれ、乗れそう乗っちゃってもいいよね両ョウモウ殿ご無事で何よりですやっと合流できたというのに弱しいなはいい 早くここを抜けてしまおうここまでだ観念していただこうよしよくやったリクソンこの私こそ英才に込まれたときしこの記憶に刻みつけておけはい私の技。 まま待たでよ、ショー周遊ドロ。 やはりあなたは大人物だなビクソン少しは遠慮しろよ でで構えていてい正解だったでしょ資源も師匠も成長したのを通貫だけましてや我が夫は人間万能というわけにはいきませんそれにあれこれと気をも ま, まずに住んでここで戦えてよかったかとああなんて賢いの元気殿どうかあのバカ息子を見捨てないでやってね師匠殿がおっしゃるほどダメでは うん、ですけど<笑>気をつって私たちであの者らを滅してしまいましょうはい。 Now, now, now. じゃあくりしはリクソンさまといっし縦に行くね 打ち取りましたてやる覚悟してください してくださいここで引かねばボングの仲間入りとなる液晶私が討ち取りました。 元気にどやさされるのはだだかか気で行かせててもらうぞしくいきますあとは芝居を打つだけですね。 行きましょうよしよくやったリうそン戻って策の練り直しだその働き誘拐かない行きます 私ががち取りままししたたけででよよよんここは承知させせてててら倒ききの手で葬ってくれう全力であなたを退けます 最後に勝利するためにな敵将私が打ち取りましたクソ<笑>どもがサルシエでこの私を出し抜くとフッ<笑><笑><笑>えずに逃げたほうがまだ潔いと思うがな。 思 い, ますかいやもう皇族が合流するここは全軍で体制を整えようんうまくやってくれたようだなロシクおお周遊殿あいつらの奮闘あればこそです お前の背を追いかけてきた者たちも皆人形となったかそれを言うならば俺は周遊殿の背中を追ってここまで来ました<笑>うれしいものだな人がつながり志が受け継がれていくことは 孫悟の治癒はしばしの地望を凌駕し序南の守りを打ち破った規制を上げる将兵たちそこへ高架から尊権が到着する時は来た乱世に立ちあまたの戦を戦い抜いた孫悟そして孫悟と命を組み共に歩む劉備の諸君彼らが大使を重ねて挑むは 強大な義を滑る波動の勇曹操曹操を倒し乱世を終えれば新たな時代が訪れる若き虎孫権が描く天下はどのような形をなすのかすべてはこの戦の先に孫権が孫策が孫権が孫将校が走る 孫三代の熱き血潮が決戦の巨匠を紅蓮に焦がす。 どどれほどの男たちがそれを願ったのか卓慮遠慮やつらは皆己俺の野心と欲望にのまれ死っていた劉備は違うみたいだなうん玄徳様はみんなが穏やかに暮らせればいいの<笑>そっか 王はどううななんだろうなあの男もただの野心と欲望の輩らではあるまい。今こうして、我らの前に立ちはだかるから。そして、ケン、お前は天下とどう向き合うか私は兄上に、父上に、将校に。 皆に支えられてここまで来ましたそうして支えられてきた私だからこそ示せる天下があると思っていますそうかお前ならできるぜ天<笑><笑>行きましょうこの戦いを乱世の終わりとします ショコやっぱお前も最後まで戦うのか劉備も頑張ってくれるみたいだしな無理はすんじゃねえぞ危ないところは俺たちに任せとけ何を兄様私たちの力知ってるでしょ見ててよねこの戦私たちで決めてみせるわ省吾このジャジャうまめ この最後の戦いまでも戦場に立つのかだが止めはすまいお前もまた虎の血を引くのだからなそうよ父様私は父様の娘で兄様たちの妹だものそれに今は玄徳様もいるだから私絶対に負けないわ めはすまいお前もまた虎の血を引くのだからな。ショコ、いよいよ最後の戦いだ敵の総力をこちらの総力で戦くお前とリュビにも戦ってもらわればならんわかってるわ、兄様。任せといて。 私たちも頑張るからみんな一緒に新しい天下を迎えましょう尊賢ンン殿は何やら大きな理想をお持ちの様子祥子殿何か聞いておられるかううん、うん、ケン兄様 教えてくれないの戦が終わった時にだってそうか、うん、確かに今は眼前の戦に専念せねばな共に参ろう将校殿乱世の先新しい天下へと は本拠巨匠にての守りの構えあらゆる策を用いてくるでしょうこの戦互いに総力戦です状況は千変万化作戦も変幻を要しますつまりまずは好きに戦えってことはい策は状況に応じ発しますまずは全力で敵の前線を崩してくださいではキム どぶんをうん行ってくるわ兄様や玄徳様みんなの明日のためにこの城攻め兵力の高は策で覆す皆私の指示に従って動いてくれ主要部隊は城の正面にて要動その間にリクソンたちは裏へ回り家計を仕掛けよう う こ, うこの奇襲が戦の流れを決するあしゃぎすぎて敵に蹴取られにようにな大丈夫お父様重要な任務しっかり果たしてみせるわジョーコとはランセの終焉は目前この時をそなたと迎えたの人に帰る嬉しく思う さあいっしょに頑張りましょうやはりきたかここから先へは一歩も進ませんぞ見つかってしまったか騒がれる前に倒さねば 始めるの動く者がいなくなるまで狩り尽くすの人か一人かお前、えーうん、様もなめられたもんだぶっ倒す されてるんかな打ち取ったーあ千万の兵に値する巨人がいるか ならば私の腕で止めねばなるまい。 我々の動きに敵が反応しましたねこれより策の実行に移ります素晴らしい戦ぶりです この池の下には隠し通路があるす。それを使い敵の背後を取りますまずは池の水を抜く必要があります水門を開け水位を下げましょう 隠し通路のようですねさああそこから城内に入りましょう殿のもとへは絶対に行かせません このガク軍全力でお相手しますいやっぱり池から来やがったが俺の勘今日も冴えてるぜおっ戦ぶりに注意がこもらしているだ俺も負けてやるわけにはいかんのだあなた 打ち取ったー今こそ好奇 巨匠城に火を放つのです策はなったさあ今こそ曹操を打ち果たす時よーしアイラが入って出すわ孫家の娘か。 確か幽ーに立つんとをあった、うん、おがおぬのようなこの芝にこれを取りはせんぞ、うんうん、全体に勝ってみせるわ兄ゃ兄様玄徳様、うん、みんなのために蘇王徳の前に立つからならば討つのみよ祥子その調子だうん、っ 何だ何 だ, 何 だ, 何 だ, 何 だ, 何だ 道を探さんか。劉備、お前、そして私、三者で支える天下があってもリいと私は思うのだ。でュんリ我が道はウリュウリュウリュウリュウリュウリュウリュウ りを揺らし続けるそこに真の平穏などありはせぬ考えを変えられぬか私の理想に手を貸してはくれぬかわしも男生きるも死ぬもこのが道の上へ。 お主が乱世の勝者そうそう私とは違う道で平穏の天下を求めた男よならば私は。 せめてその願いだけでも共に抱いて進むとしよう曹操は視力を尽くして孫権と戦い己を貫いて巨匠に散った孫権は巨匠を制圧すると 官室の帝を保護この戦をもって軍勇割拠の時代は終わりを告げたそして1年後孫権は官室の帝の賛同を得て帝室の廃止を宣言五・植・魏の三国による講和の下での定律を提唱した劉備ははじめ官室廃止に戸惑うが 尊権の大義を組みこれを了承また義を継いだ宗妃も戦乱を繰り返す愚を否定尊権に従うこうして天下は新たな形を成し帝を頂かずに進むこととなった絶対的な権威なき世そこには多くの困難が待つやもしれないしかし尊権はそれこそが 人の世のあるべき姿と信じる虎は乱世を駆け抜け今新たな時代が始まる<笑>飲んでいるかああ。 飲んでいるとも尊だなうんやむを得まい父を討ち講和の名字となった男となどそうそう組み交わせるはずもないだがこの子は そして乱世の終結あの男の英断あってこそだ。 誰かが一人で背負うなど考えずとも良いのだ導き合い支え合うそうここにいる皆でいやここにいない全ての者のとも手を取り合いまだ見ぬ時代を作っていくのだ 想疲劳转作